あの部屋の前座り込んだらなんて静かなの恋の入り口みたい私に 引き締めてくれるのね「どんなふうに」「扉は開くのだろう」「どんなふうに」「夜は終わってゆく」 「ただ泣きたくなるの好きだから好きだから」 騒がしく見える」「どんなときも」「つらいことがあっても」「昼も夜も」「ずっとずっとずっと」 ただ泣かないように」「強くなる強いから」